じゃあまたやり方説明するのでこっち見てください。であの必要になったらまたそのパソコン使いますよっていう時間を取るのであのまずは説明を聞いてくれることを期待します。で今はですけども、えー、とユーザーとして動かすっていうのを午前中に。 やって午前の終わりに、そのログを見ながら。どこらへん。フィードバックっていう観点から見るとあるのかなっていうのを振り返りました。で、フィードバックポイントを皆さん何かしら発見してたと思います。で、その中から。えっと、一個選んで、フィードバックしてみましょう。で、余裕あったら二個三個やってもいいんですけれども。まず、この回は。 体験してすることが大事なので、二個三個とか一気に選んで全部頑張るぞってやったけど結局どれも途中で終わりましたっていうよりは一個選んで一個やってみるっていうのをちゃんとやった方がいいです。なので何個かあった場合はその中から一個選んで実際にやってみるっていうのをこれからやります。でうまく選べないなみたいな人はあの作業始まったら。 また行くのでそこで個別に相談してこれにしようみたいなのを決めていきましょうでこれっていうのがもう決まってるならそれ選んでっていうのでいいです。でヒードバックっていうのは何かっていうと開発している人たちにここがうまくいかなかったったりここをこうなせたらいいのにみたいなことを伝えるっていうことですね。で報告する方法なんですけどもいろいろやり方はやっぱりあるんですけども今日はおすすめの方法を 一個伝えるので、それでやってみましょう。で、慣れてきたら自分のやり方とか他のやり方とかをやってもいいと思います。はい、一歩目はまずこのおすすめのやり方をやるのがいいんじゃないかなと思います。で、三段階にしてあります。一個目がまず報告する内容を自分が自分がわかる形で整理してまとめてください。あの他の人がわからなくてもいいです。別にその自分が 分かれればそれでいい で, すでっていう状態でまず1個整理しますその後に科学者にとって分かりやすくなるようにあのなんだまとめ直します編集しますそのここは自分だけ分かるでここは他の人にも分かるですねでそういう状態になったらじゃあそれを適切な場所に報告しますでそれはもうプロジェクトごとに違います。GitHub ののを使うところもあれば専用の なんか管理しその問題を受け付けるところあるとこもありますしメールのところもあったりしますしそこはそれぞれ で, すでそこは調べて心 の, ここの内容を報告します。